今日は量産型メイクアップをしてみましたということで動画ご覧くださいじゃまずベースから始めていきたいと思いますサンローランの下地を塗っていきます量産型地雷メイクだから真っ白にするんだって肌を、うん、めっちゃ白くうんもうめっちゃ白くするんだってファンデーションはスックのヌードエアリクイドのファンデーションを塗っていきま す, すあっおっ これを塗っていいアイメロ、あやめろ。白くなるもんね。これはいつもよりもっとたっぷり塗っていこうでもこれ結構薄付きじゃない？いつもみたいそんなたっぷりじゃない？え？えいつもどんぐらい？いつももっと少ないよ。あ、だよね。だってクッションなんでこの上から塗っていくから。確かに。にっておベースをしっかり。えー、成功するかな？ 見たことあるよ、本当に。え、あるよ。はい、前メロのカバン持ったりとかしてる子だよね。全体に。全体に。まあ、とりあえず塗ったら。とりあえずが聞きたいんだよ。あ、そっか。いや、もう本当に手で伸ばして。ベタベタと、うん、伸ばしていって。はい、これはナーズのコンシーラーを使っていきます。もう今日は直塗りに行こう開かしてーして。いいよ。でもよれるかもよ。私よれと思。 とかよれ<笑>でこれも手で伸ばしていきますいいねここそうこれね結構カバー力がすごいしっかりしててカバーするとこないの心<笑>性格<笑>ポカポカ<笑><笑>出た厚塗り感でいこうそうだあのよれを気にする人間さんみたいな感じあそうだねなんかなんか肌とかさ何にも かる素肌感なしゼロ分かるスポンジで伸ばしていくね厚塗り厚塗りランコムのクッションファンデーションをいつもよりガッツリのせていきます私なんかねクッションファンデのねこれ使うよりこのスポンジで塗りたい派なんだよへえんかそっちの方が吹きがいいそうよれが少ない気がする首の色 こ, れはこう伸ばしていくんですうん、うん、でもこの余ったのでさこうやって伸ばすとあんまりつかないかな、えー、量産型のメイクって多分マットだと思うんだよねつや、ね、感なさそうだうんエティセのオイルブロックプレイストパウダーもう今日はがっつりのせていきますもうつやなんていらんおししかかたんおししかかたんって感じで ああったとのこと考えてねよれないよう に,、ね、れないようにちょっと普段より垂れ気味で描いていきますできっとね長く描かないほうがいいかも短め短めで横幅がねなんから日本人の女の子とあんまり日本人眉毛濃いイメージないんだよねそうだね眉毛しっかり描かないなこれ。 うん、偏見偏見かなこれはコメントくださいはいそしたらきっと一番大事と言っていいアイシャドウをやっていきます前回とまた色が違うちょっと見えるかな赤っぽい感じのパレットをやっていきますこのアイホールのところにわお 色可愛い、普通に。赤いね。え、これいいのかな。いいわあ、色、こう。怖い。目大きく見えない。うん、<笑>すごいいいんだけど、下にも。 引いていきますでもさ、うん、なんか別に変じゃない変じゃないよね、モレるメイクだよねうん目描こうとやっぱ大きく見えるねえ、でもヤんで見えるわ、確かにヤ<笑>んできたヤんできた、うん、ピエンもうめっち無理もうめっちゃ無理 マジョリカマジョリカのアイシャドウ B R 五百八十三番。取かないよー。ピエンドな。うち無り〜あ、いた。ハッピー。これをまあ指でまあこっちのは濃いね。まあ乗せてきます。まあ。<笑><笑>まあ重くない。まあやっていきます。まあいいじゃん。<笑>新しい自分だね。うん。やっちゃいにさ。 かわい い, じゃんかわいいよ今のところはまだ涙袋はもうがっつり描いていきたいので「ビセリシェダズリングニュアンサーこれを涙袋に引いていきますすごいこれ見えるかなキキラキラだよピンクのキラキラ冷たい<笑>すごいキラキラしてるよえケーパレット のリアルラスティングディアスタンク<笑><笑><笑>これを涙袋にがっつり引いていきます<笑><笑>いい感じいつも通り<笑><笑>まつ毛を上げていきますデジャブのマスカラを上下に きますね、うん、でも確かにこれ漏れる気がするんだけど漏れてきた漏れてきてる気がする目がね超でっかく見えるそうだねほんとに目がでっかく見えるめっちゃ怖かったら<笑><笑>まつげはこんな感じでいい<笑>そしたらアイラインを引いていきますがっつりがっつり垂れ目にしていくねじゃあ わアイメイクは完成じゃないかなハイライトがっつり入れてる気がするそうなんですかうんだからハイライトを鼻の先顎こんな感じで塗っ<笑><笑>たらチークはこの 3CE の。 チークを塗っていきますこのぐらいシェーディングはレオカインドミニアルバム可愛いシーディンのアルバムみたいなこの明るい色でいいかな明るい色で鼻のシェーディングをしていきます 先端の部分で人中短く見えるようにまあ顔のシェーディングはいつも通りに取ってシェーディングをしていきます。 そしてリップですねリップを取り忘れていたんですがこのリップを使いましたはい完成しましたー、えー、<笑>こんな感じでツインテールしてみましたカラコンはこれはフラミーアクリリッチっていうカラコンをしてみましたいメープルシフォンだっていいね名前もマイメロって感じで新しい挑戦というか は, はい今日は 量産型メイクアップをしてみましたどうですか<笑>ということで今日も動画ご覧くださいましたありがとうございましたまた次の動画で会いましょうピン。<笑>恥ずかしい